の役の桜井彩音です鳴上陽太役の花江夏樹ですこの番組はエンジェルビーツシャーロットに続く3作目となる前田潤と PA ワークスによる完全新作オリジナルアニメーションテレビアニメ「神様になった日」のことを話していきます YouTube の紹介がお鳴上陽太役に戻りましたそんな4回に書かれていたコメントをね今日も抜き出してくださったみたいなので作家さんが見ながらねちょっと前回をちょっと振り返っていきましょうそうしましょう <笑>お気づきでしょうか花枝懐、遅刻です。いやいや、遅刻って言っても、質のいい、まだ質のいい遅刻ですよ。あのね、今回ちょっとね、撮ってるスタジオがね、いつもと違うんですよ。あのね、花江くんいつものスタジオに行っちゃったって。ばっかあいつー。そう、だからね。 その連絡が来ましてスタッフさんが「花江さんちょっと前のスタジオ行っちゃったみたいです」って言ったら、まあ、のいつものね私と花江君と花江くんの奥さんの3人の LINE、ね、グループがあるんですけどあの双子を作りしものとそうでないものっていうグループ LINE なんですけど<笑>そこに花江君からですねいつものスタジオの入り口の写真が<笑>送られてきまして<笑>。ねえ っていう2文字と一緒に送られてきたんですけどこっちが「ねえ」だわ<笑>。と思って私のね今この目の前のさアクリル板越しに誰もいないこの空白虚無を撮影して「ねえ!」って送ったんですけどしたら「一人ラジオもあり」って来たんで「こいつ!」と思って回し始めました<笑>。奥さんがね「遅刻だ」 スタジオ間違えたの?」って送ったら「始めてください」って<笑>来たので時間もないので始めます多分近くにはもういるんでじきに来るんじゃないでしょうかこの後ねちょっと読んでいきたいと思いますもう一人が来たら<笑>まだ来ないなさっきねあの神社あたりって言ってたのにねおかしいなあ来たぞ お前がどこにいたんだよ一緒に逃げよういやどこだ よ, どこ逃げようああ、ね、なんでじゃん、はい、なんでなんじゃん夏が来て秋が来て冬が来てああ一緒にいたいからだよあやねいやざっくりしただよ逃げよう座、うん、<笑>れとりあえず座れすいませんでした<笑>お疲れ様